では次は遠いとこから来てくれましたアミタ娘さんお願いします 娘ですはい今お送りした曲は「野外ふといって「いやさか節」と変えて「野外ふと読む、えー、と高岡市に昔から伝わる民謡になりますそのポップアレンジした曲を、えー、と富山の3つの民謡のテイストを入れて私が、えー、と振り付けをさせてもらいましたそしてはい次にお送りする曲は、えー、セリフ 決めセリフで近やしたんですけどししたはい<笑>、はいえっと、私達「あみたん娘」の声優を担当してくださる方が入れてくださったセリフに合わせて、えっと、いつも変身する時の魔法の呪文のような感じでやってみましたは い, はいで次は、えー、と私たちは普段えっ、ー、とダンサーや、えー、とミュージカルで活動したりだとか、まあ、テレビに出たりとか いろんなメンバーがいてそのレイヤーなんですけど私たちは特にダンスや歌をやっているメンバーということで今日は、はい<笑>えっと、劇団四季のファミリーミュージカルの「えっと、夢から覚めた夢」という作品から「二人の世界」という曲を次は歌いたいと思います。 えっと、その2人の世界の設定あ、夢から覚めた夢の設定が、えっと、とある女の子が女の子に声をかけてスタートするんですけれども、えっと、その「ミタン娘の」の、えっと、小説の設定が、えっと、カノンがセシルに声をかけるところから物語が始まるのですごく設定が似ているということで今日はその作品を歌わせていただきたいと思いますそれではお願いします 先ほどから娘は「ミタた娘」アミタ娘言ってるんですけど皆さん多分「あみた娘」のことを知ってる人が少ないかなと思ったので今回特別に特別というか初めてフリップを作ってご紹介させていただくことになりました今日は少しでも「あみた娘」のことを知って帰ってくださいはい、では「あみた娘」とはご説明させていただきますじゃじゃん まず、阿弥陀丹とは何なのかということなんですけど富山県高岡市に高岡大仏という大仏がありますこれは高岡市にある阿弥陀如来像になりまして日本三大大仏の一つとなります皆さん三大大仏ってご存知でしょうか1番目が奈良の東大寺の大仏になります2、はい、番目が鎌倉大仏3、はい、番目はちょっと諸説あるんですけれども、えっと、高岡大仏 今回そうですね、はい、私たちは高岡大仏推しで行ってます<笑>はい与謝野明子が、えっと、高岡を訪れた際に鎌倉大仏より一段と美男という言葉を残して帰ってたそ う, そうです。今で言うとああイケメンっていう感じですよね、うん、きっと<笑>そういう感じこ、はい、んな感じで「阿弥陀様イコール阿弥陀」ていう感じはい文字って「阿弥陀」っていう名前が付きましたはい そしてそもそもこの「阿弥陀娘」の絵を描いたのは誰なのっていう話なんですけどデザインはですね松原さんご存知ですか「えっと、桜大戦や「ああ女神様」を描かれた今は、えーと「エヴァンゲリオン」の作画監督 と, として活躍されている松原さんが高岡市ご出身だということで高岡市民のためにえ高岡を広めるために描いてくださったものになります。 はい、その松原さんがデザインしてくださった先ほどのアミタンなんですけどもこんなちっちゃい形をしていますそのアミタンが変身するとこの阿弥陀様になりますでアミタンはどうすると変身するかっていうことなんですけど高岡の町に、えっと、活気が戻って人であふれ返ってた、うんね、例えばお 祭, です、ね、お祭りのような時とかあと悪者がお話の中で侵略してきてそれをやっつけた時にわあっていう感じで。 あののね、本来のイケメンの姿に戻ることができる、はい、っていう設定になってます、はい、で普段は、はい、私たちにしか「アミタン娘」にしか見えないという設定なので、まあ、ここら辺でね皆さんの見えないところで応援して今日もくれてます、はいはい、続いてかのんとセシルの紹介になります私カノンは アミタンは、まあ、カノンもセシルも小学校5年生の設定でとても小さいんですそれが、えー、と先ほど言ったように「あみたんがどうにかして」って言って私たちに暴力をかけてくれるとこういうルックスに、はい、なりまして戦ったりとかですねお祭りを応援したりとかするわけなんですけどそのカノンはちなみに性格が明るく活発好奇心旺盛です趣味はスポーツ特技はダンスになりますなのでダンスが。 えー、と今日も披露し頑張ってしてますはい<笑>はい、えー、と私セシルですセシルもと小さい子から包力をかけられて大きい子にこの姿になるっていうのは全く一緒ですと性格は面倒見が良い性格でちょっと天然とのことですと趣味が、えー、と旅行アニメ、えー、特技が写真を撮影すること絵を描くことちょっとインドアな女の子になります はい、ちなみに先ほどちょっと話も出しましたが私ちあみたん娘」の公式コスプレイヤーというのは実は7人います7人です ね, 7人ですねではい富山県にいる富山組と東京にいる東京組と分かれておりましてさらにカノンの子とセシルの子に分かれてます今回は特にステージパフォーマンスということでダンスが私たち得意なのでクオリカノンとホリセシルでやってまいりました その時々のイベントの特性に応じてそのキャラクターにキャラクターというか条件に合った子が、えっと、登場するような感じになるのでイベントごとに登場するパフォーマンス異なりますのでぜひいろんなイベントに足を運んでいろんなカノンやセシルと会ってみてください、はい、はい、ではどういう活動を、はい、今してるかというと、はい、新聞での連載今主な活動としてあります富山県内の3社3新聞で と連載されてます。読売新聞富山新聞北陸中日新聞の3紙ですねで読売新聞社ではえ高岡市役所アミタンという小説が連載されてますこれはこの絵なんですけど、えー、と市役所の男性職員がアイドルをプロデュースするというちょっと裏ストーリーのような感じになります、はいはい、富山新聞社は「アミタン娘ザ・ノベル」これはカノンとセシルが、うん 高岡の街で大活躍するというお話になって、はい、話ですね、はい。で、北陸中日新聞のアミタンタイムズは小説ではなくて、この4コマ漫画の連載になります。えっと、はい、全部ネットで読めますね。はい。なので、よかったら見てください。そして、アミタン娘。実は巷で、実はちょっとね、人気、人気じゃないですね。あの有名になったきっかけがですね、パズドラに出たことなんです。高岡市ダンジョンというのが5回、 出てきてきます。なんで高岡市ばっかりコラボするんだっていう話があるんですけど、えー、とパズドラのプロデューサーさん山本 P がですね高岡市出身で駅前を降りたところにある「阿弥陀娘」のタペストリーを見てもうこれはコラボするしかないって言ってくださったことがきっかけで市役所にお話が来てっていうところからこの「弥陀娘、は娘、い」というか「阿弥陀が登場して、まあ、私たちも登場させていただけることになりました。 えー、次、ご存知の方も多いと思うんですけど、えー、と MMD のモデルが「えー、とアミタン娘」のホームページで配布されています、えー、と MMD というのは、えー、とキャラクターがそこに音楽だとか動きのプログラムを入れると自動的にキャラクターが踊り出す、えー、3DCG のシステムになります、えー、とニコニコ動画や YouTube に「アミタン娘」のいろいろな MMD のダンス動画が上がっているのでぜひ見てみてください、はいえー ニニコニコ動画に MMD 杯という MMD を使ったコンテストあの動画のコンテストがあるんですけれどもそこでは高岡市長賞というのが最近初めて設立されました自治体の名前がついている賞というのは歴代初めてということでこれもかなり大変話題になりました、はいはい そして地元では「阿弥陀娘」のラッピング電車見ることができます二十何両に一両しかなくって氷見線と上半線というところで走っておりますそしてラッピングバス、えー、と2色のバスがありまして、えー、とこれも市内で見ることができますその他にも、えー、と先ほど言いました駅にかかっている大きなタペストリーがかかっているのでそれもます ね、よかったら高岡に来たらぜひ一緒に写真を撮ってくださいそして商店街にもシャッターがありますぜひ見つけてくださいはい、はい、次は、えっと、え今日もあちらの方で販売してるんですけれどもアミタン娘のグッズの中からおすすめのグッズを3つご紹介したいと思います一番おすすめなのがいちごパイですこちらですね400 いらでしたっけ400いくらのすごく安いお値段 で, で、ねえっと、10万以上入っていてとてもお得になってるので、はい、ぜひ武道の駅では結構売り切れることが多いので、はい、今日はたくさん持ってきたのでぜひ皆さん一つ一つと言わず二つ三つ買っていってください二つ目がマフラータオルです普通のタオルよりも幅が細くて長くなってて首に巻いて縛ったりして運動したり踊ったりするのですごく使いやすいアイテム かのダンスが得意なのでこれがイチオシのアイテムになってますそしてあのゆくゆくね私たち今あの公式の曲がないんですよあのなのであのいろんなところからこう曲を引っ張ってきてやってるわけなんですけどゆくゆくね自分たちの曲でこれをねこうやって振り回して皆さんが応援してくれるようになったらいいなって思ってます、はい、3つ目がクリアファイルになりますこれは2柄あるんですけどとても可愛 い, いクリアファイルありますのでこれでもぜ是非チェックしてみてください この3つ以外にも、えー、とこのポ ス, タポスター、ステッカー、コースタ ー,、えー、ピンバッジ、T シャツ、エコバッグなどなどの白菜んアイテムを取り揃えてい る, るので、ぜひ見ていってください。いそして、ですね、ちょっと関係ある方と関係ない方いると思うんですけど、2015年3月に北陸新幹線が開通します、よかったらあの、これのグランクラスに乗って高岡に遊びに来てください。はいはい<笑> こんなわけで、こんな感じで活動してます。これからもアミタン娘と高岡市を応援どうぞよろしくお願いします。しお願いします<笑>はい、アミタン娘で検索ぜひしてくださ い, く い,、はい。ツイッターも公式ホームページもあります。ぜひチェックしてください。<笑>次はまたダンスをするんですけど、 富山弁ののラブソングっていうのがあるんですよ。なのでそれをちょっと富山弁のことも少し知ってもらいたいなということで、えー、と振り付けをしたのでちょっとよかったら一緒に手叩いたりとかなんかイエーイてやったりして<笑>盛り上がっていただけると嬉しいです。はい、いお願いします。